性別思い込みあるある。丸三。男同士で仲いいな。キモい。ちょっと待って。なぜそう思うの？仲良くしていいのは女の子同士だけ？ 手を繋いだり腕を組むのは男らしくないこと好き同士になるのは女と男だけそれって思い込みじゃない仲良くするのに性別は関係ないみんな仲良し同士になれる どんふうに仲良くするかはその人たちの自由相手が嫌じゃないかちゃんと聞こうね友情かもしれないし恋愛かもしれないけどどっちでもいいそれは本人たちの自由その人たちの関係はその人たちが決める他人がどうこう言うことじゃない。 仲良くするの楽しいね嬉しい時や楽しい時抱きしめちゃうかもね辛い時やしんどい時肩を貸してくれるかな落ち込んでる時は優しくされると嬉しいな仲良し同士でほっこりしたりゆったりしたり自分のままでリラックス。 あの二人仲良くていいね。